2013年東京都議会議会選挙にみんなの党から立候補される上田玲子さんです。江戸川子どもを守る会から7つの質問をさせていただきます1つ目ですなぜ今回選挙に立候補されましたか自分にしかできない政策今までの成果を含めて教えてくださいはい、えー、私、上田玲子は、 保育園待機児童に自分の子供がなったことをきっかけに1999年江戸川ワークマムという子育て応援団を設立をいたしました今今年の2月に江戸川区のお母さんたちも非常に保育園に入れずに苦労されてましたけれども杉並区そして足立区 その他のお母さんたちが集団で異議申し立てをされましたけれども江戸川区が実は14年前に私と住人の友達と住民で保育園に入れなかった異に申し立てをしたおそらく集団で最初にしたメンバーだったと思いますしかしもちろん入れないんですけれども後に続く仲間たちのために同じ思いをさせたくないという思いで身長を出しました江戸川区は 未だ、にゼロ歳児保保育育を公立保育園で実施しておりません大変に子育てが働きながらの子育てが困難な中陳情もしたんですけれども大きな会派さんの控え室に行ったときに何秒持ってるとか子育ては自分でするもんだとかそういったお声をいただくことになってしまいました。そこで私たたちちお母さんたちは 新任状を渡してきたら自分たちを責めて、えー、自分たちの代表を議会に送り出そうということで私は、えー、2007年の統一地方選挙で初めての第1回目の議会議員の初当選を果たしたわけでございます、えー、得意の保育問題の実施というふうに頑張ってきましたけれども入ってみましたら、えー、無駄遣いの嵐もちろん、うん、当事者として 働くお母さんネットワークまた、復職したいお母さん、孤独な、えー、専業ママたちの江戸川ワークマムマの実績もありましたけれども、予算はないって言われるんです、ないわけです、2007年から、えー、本当に任期、途中までですね、2期目の途中、今回の出馬であのたあの私は態度を断つわけですけれども、えー、その間、です、ね、建てにも建てたり、箱物行政で72億円。 えさらには、まあ、確かに重要な文化財ですけれども、震災直後の2か月後になんと補正予算で18億円もの一堂名主屋敷を買うんですね、でこれもですねえ、区議会の2人いらっしゃるえ、ある大きな政党さんのご親族のお、まあ、ちらせということで、また、軽職区議会議員の土地の上に立つコミュニティ会館問題、さらには、多 田, 田正美区長の大きな大きな公演をされている大地主さん。 工作放棄、生産の口偽装という、もう次々に不正、癒着、さらには江戸川区の幹部職、毎年部長クラスが外郭団体に80万円、800万円ですよ、年収、甘くるという事実を解明してきました、またですね、もう幹部職が、それこそ定年間近の幹部職がいつからただか分からない、労働組合事務所の問題、ここも指摘をしまして、優勝会へ導きました。 えこうしたこと江戸川区議会の長い、まあ、50年以上にわたる歴史の中で渦、えー、中の悔を拾う議員は残念ながら一人もいませんでした本当に一人で頑張ったんですけれどもなかなか動かざること山の如しという江戸川区にありましてえことに私がえまさに一丁目一番地の 政策として粉塵ししててきました、えー、保育問題いよいよこれが東京全体の社会問題になりました、えー、この使用名を受けましてもうかつての私や留学のお母さんもう東京全体のお母さんのために保育園待機児童問題のエキスパートである私が立ち上がります、えー、そして、えー、行財政改革不正癒着税金の無駄遣い天下りこれに関しても 非常に綿密調査、そして覚悟を持って議場で指摘をする、こういったことに関しても、誰よりも覚悟があり、勇気があることも自負しておりますので、こうした実績、さらには、まだまだ私、子育て真っ最中でございます、ママチャリをこいで、トマトやネギの値段にねらめっこしながら生活をしている人間です、そして失われた20年の間の本当、給料の上がらない、満員電車に揺られるサラリーマンの妻でもあります。 そろそろ介護の問題が見え隠れするおじいちゃんおばあちゃんと同居している嫁でもありますこうした生活者の目線とえ区議2期の本当に死闘を繰り広げました実績を持ちましてえ今回東京都政に臨む所存でございますはい。2つ目です、はい、学童クラブ運営は区によって格差がある状況だと思いますが、はい、それについてはどう思われますかまた待機児童問題に対して 都としてできる保育政策を何かお考えですかはい、えー。学童クラブえー、私は現在船堀小学校のスクスクスクールのスタッフでした校、えー、職に就くまではサポートセンターの代表もやっておりました今もスタッフでおります、えー、こうした中残念ながら、えー、おやつが今年度から廃止になりました実は私の息子がちょうど学童クラブから ス ク, ス, クスクールの移管期に角度クラブに通っておりましてその時もお や, しおやつ廃止の機運が高まり江戸川ワークマムのお母さんたちと必死でおやつを守りそしてとうとう今回廃止ということになってしまいました、えー、非常にこれは優しいと思いますあれはねお腹が減るとか減らないじゃなくて心のおやつなんですお母さんを待ってる間 放課後のひととき、ちょっと お, を食べ お, かおやつを食べながら、友達と可愛いな話をするというのが、うちの息子たちにも聞いたら、おやつがなかった、ごど道やすくすくの楽しみないよって、その食べ物じゃないんです、空 腹, 腹じゃなくて、心の空腹感を満たす、そうすると、早く迎えに来ればいいって言いますけど、私たち、働く保護者は、納税者でもあるんです、そして、えー、受益者負担も3000円ですけれども、えー、してきました。 またおやつ代は、なんか本当に報道で触れてないんですけど、自己負担なんですねで。課題の多いご家庭にだけ補助を出していますが、これも年間1000万円です。あの一之江名主屋敷18億円買ったの未来の借金なんです。そしてその金利、金利分で悠々払える金額なんです。子供たちの借金で一の江名主屋敷貸しました。財政難だからおやつは廃止します。これは本当に私は許せないというふうに思いました。 学童クラブ、豊かな放課後を守っていくというのは、まさに子育てするなら江戸川区と言ってきた江戸川区においては、当然の帰結だというふうに考えておりまして、えーまあ、待機児童問題におきましても、非常に、えー、区内にばらつきがあります、私は、まあ、東京都ですので、認証保育所、確かに非常に待機児童に、会消に貢献をしてくれました。一方で、えー 保育料の格差が認可保育園で多いことから、どんなにいい保育をしても、公立や私立認可に入れると、認証保育所をやめなきゃいけないので、やめてしまうんです、よそうすると、認証保育所の一生懸命やってる先生方も、どうしたって残念な思いになります、それとあの格差をなくすために、まあ、各自治体で、えー、なんとかこうあの保育料の均等化を図ってきましたが、江戸川区だけがまだそれを進めておりません。 また例によって財政難と言いますけれども、えー、それだけ箱物を買う余裕があれば、縦にも立てたコミュニティ会館、私が現職の時だけでも3つも立てまして、まだ作ろうとしていますが、もうこれ、コミュニティ会館の運営費は21億円ですよ、そのうちね、もう数パーセントの、ね、お金でできること、こういったことがですね、要は議会にお母さんの代表、そういう人がいないということ。 ですよ意思決定期間に、えー、女性の代表、母親の代表がいないということが、えー、好きなように皆算が使われてしまう現況だと思いまして、えー、東京都としては、そういった、あのー、自治体感覚差をなくすために、しっかりと各自治体に勧告をするし、私も、えー、そういった、えー、東京都議の立場から、予約は統一時点なあから改善を求めることを伝えていきたいし、えー、何よりも皆様に公表していきたいというふうに。 基本的には、えー、民間や、えー、公的施設の有給施設を使った新しい保育を住民の皆さんにアンケートを取りながら実施していきたいと思います江戸川区においては保育ママ制度があるというんですが1対1はちょっと私も、えー、どうかなと思うので、えー、集団保育ママなどというような新しいサービスと創整してきたらいいかなと思っております。はい、3つ目です昨年原子力発電の是非を問う 原発都民条例案の審議が行われましたが、はい、もしご自分がその時都議であったらどのような理由でどういう判断をされましたかもちろんですね都民のそういった条例の、えー、と申し出が出てくるというのは非常に不満が高まっているということでございます本来は都民の代表は都議会なのに、えー、要はですね、まあ、うち江戸川区においてもオンブズマンとかいろいろ い, ろいらっしゃいますと、ね、各国も。本当は議会のオンブズマン それが動かないからようやく住民が動いたことに関しては私はその署名活動にも協力もさせていただいたので当然賛成をさせていただきます4つ目ですスーパー堤防問題は江戸川区民の一部と行政の間で裁判沙汰になっています細切れ堤防に意味はなさないと言われる方もおられますがそれに関してどう思いますかはい、端的には意味がないと思います えー、そこだけ高くしても、えー、どうしても水っていうのは低気に流れますから、脇の住民たちがどうなるかという問題と、えー、小岩地区はあの水が出たことがほとんどない、私も古儀時代調べて300年前に日差した、で近隣のお寺には、えー、様々な古い文書が残ってるんですってことは流されてないってことなんですね。で、破天もしてません。 それよりもえこちらの事務所のある西地区の方は常時0メートル、1メートルぐらい発展するとすぐに追没するような地域え、こちらの方が優先順位も高いですしえ、土木建築の技術は日進月歩です、スーパー堤防に確執する必要はございません、でまあ、一応、国の動きもあやふやになって政権も変わってきましたが、民主党政権の時には一度スーパー無駄遣いということで、え事業主役いらないということになったにもかかわらず、 皆さんの区民税の基金を持ち出して授業を進めた、そしてその、あのー、蓮舫さんの、ね、仕分けの起こった2日後には、えー、工事は続けるんだみたいな反対派もいる中でまちづくりユースを発行したという非常に暴挙に及ぶ江戸川区の姿勢、あるいはスーパー堤防ーーを推進する署名を懲戒を通じて集めるとい う, も う, もう前代未聞、ン語道断の。 もう本当に懲戒を私物化するという方法論についても、非常な憤りを感じておりまして、都議になりますれば、都市計画等の方で何とか食い止めてもいきたいですし、東京都全体の問題にしていくであります一つ目です、江戸川区は52億円の財政赤字ですが、子どもの給食の補助費など、教育財源を削減しました。 運営責任を問わずして、これからを担う子どもの教育を削減した江戸川区について、どう思われますか、まあ先ほど、ルールお話しさせてもらいましたけれども、あの本当に無駄遣いをしていらっしゃいました、ば、ま、らまき事業、区内共通商品券、高齢者向けのもですね、 えー、使い勝手が正直悪くて、ですね使えるお店が高齢者の場合は稼働範囲が狭いので、ですね使い切らないままタンスにそのまま、そして商店街の組合さんに1億円も使われてない商品券分のお金がプールされているということも私は暴露させていただきました、一つ一つ丹念に見ていきますと、大きな無駄があり、それがもう前例だから。 先輩方が作った事業だからということで、感化をしてきた、その結果の大赤字、そうなった、私も当選したときに財政力指数が 0.38 しかないのにも、も1つの箱物は建てられない、やめてほしいと言ってずっと言ってきました、維持費がかかります、あの割とですね、こういう裕福な話、ね、世田谷区においても平成17年には、すべての新規箱物を凍結してるんですよ。 なのに江戸川区はどんどんどんどん建てて、まあ、そろそろ緊縮財政になるギリギリまで建て続けまして、そして、はい、財政なんです、はい、子供の給食カット、有権者じゃないから、痛みがないのかなと思わざるを得ません、えー、残念ながら江戸川区はこれまでですね、えー、一番子供が多い区でした、未だに出生率は高いんですけれども、まあ、放射能の問題、えー、こうした子供を置き去りにした、えー、やっぱり区 の, あの保育哲学、教育哲学って、お母さんって 非常に感じるんでしょうかね、えー、子どもの人口が減って世田谷区が1位になっているというような状況になりましたので、えーまあ、非常に優しくてですねカットすべきものは土木事業それからでさ、ね、まざまな申し訳ないんですけれども健康な高齢者向けへの生きがい事業といろいろカットすることがあるのでやはり食の生活江戸川区の子どもたちは課題の多い子どもたちもあります生活の給食一食が。 非常に重要な、えー、要言と言いますか、やっぱり心のねおやつでございますし働き盛りはこれからですねお給料も上がらないのに消費税も上がりますもうそこらへんの負担をですね、えー、ぜひ子どもと納税者である働き盛りの事業のカットを安しくすべきではなくて、えー、箱物のですね土建屋さんが喜ぶようなことはもう二度とやめてもらいたいす。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 や都市農職などにより放射能が溜まっているホットスポットや線量の高い河川敷などが発見されていますこのような状況の中放射能対策は東京都としてどのような対応をしていただけると思いますかまた放射能対策には放射能についてはともくも積極的対策を 行, い行わないのはオリンピック招致への配慮があるのではと疑念を持ちますがいかがでしょうか 江戸川区においては、もう区議会時代に、うちのみんなの党の会派が、まあ、最も早くですね、放射能対策をしてもらえるように、5月の原発後の2ヶ月後には、ですね、まあ、放射能反対の政策を第一議にしてらっしゃる他の政党をさん見ますが、そこでは政党決断がどうも出なかったように動いてらっしゃらないのか、私は5月3月の12日翌日にですね原発水素爆発があったときもうメルトダウンしたと思いまして。 江戸川区のすべての子ども向けの事業、屋外での事業じあの、イベント等の中止を求めました、43、44日、私だけです、その時はもは上田さんは、してリーダーなものをメルトダウンしてないと、すべての政党の議員相手にしてくれませんでした、全部に私、メールしたんですけどね。 水素爆発をし、3月22日の雨で、それが今でも残業しまして、なんなんか残念なことなんですけど、ホットスポット最南端ということになっております。まあある教授のサイトによりますと、5月の22日、国連へのこの日本の放射能対策があまりにも、まあ全国レベルでも非常に問題があるという調査報告が国連なされた中の一説に、 まあ、福島の一部、そして東京では江戸川区が年間1ミリシービットを超えるのではないかっていうような、えー、まあ文章を目にして、本当に胸が痛くて、えー給食、給食の産地表示、それからですね、放射性物質の検査、除染あの、本当に言ってきたんですけど、これもまた動かざること、山のことして考えられませんで、お金はあったんです、あるんです、他のどうでもいい事業に使ってるんです。 えー、もう数億円もですね、えー、森谷市とか千葉県の、えー、柏市で使っている中で、江戸川区はたった50万円しか使っていない、うさがつかないというよももうな、驚くべきような状況でありました、えー、ですので、ですね篠崎の、えー、モニタリングも、えー、東京都の中では倍以上の数値を、えー、出しているわけですので、まあ、私、都議となりましたらば、えー、まずは東京都で。えー ちゃんとしたですねガイドラインを作りたいというふうに思っております、あ全区的に非常にきちっと放射能対策をしなければならないというガイドラインを作って、今、でコボコがあります、区長によって全然違いますによっう、そこに住んでいる子どもたちの年間荷場不良が変わってくるということになるんですよね、ですので、えー、あるちゃんとスタンダードを作りまして、えー、ここから起こっているところはきちっとやりなさいよと。 たいですし、まあみんなの党もですね、川田副参議院議員が運動を取りまして、人婦をと子供の放射能から、えー、守る法案等もまあ条件をいたしまして通しているところですので、私はまあ取締会としまして実施もしていきたいと、えー、思っております。あれ、あともう一つ最後オリンピック招致の方が入っ、あ、オリンピックはですね、はい、私はですね、あの党としてはまあ前向きなんですが、個人的には厳しいだろうと思います。というのが えー、いくら除染とかして目立たないことをしても、えー、やっぱりヨーロッパの方々っていうのはチェルノブイルの爪痕がいまだに尾を引いておりますししっかりと調査をなさいますその中で厨房施設に、まあ、江戸川清掃工場水再生センターから出ました脱水汚泥やヒバこうした抗放射性物質が仮置きされていることを当然知らないわけはないと思うんですねでそうした中で ははかかななり厳しいいのではないかとでそこに使う広告費を先ほど来申し上げたあの除染とか放射能対策あるいはですねちょっとした日常生活の中での知恵の、えーまあ、レクチャーやえガイドブック等々に振り向けていっていただきたいなとそして安全安心な街になったということで改めてもうそんなに急がずに、えー、東京オリンピックっていうのを平和と安全の象徴として。 開催するべきではなないのかなとまだ被災地の方々も住むところも仮設住宅からも出されたりとか非常に苦労されている中でお祭り騒ぎで景気を上げるというのは少し女性として母親としては違和感を持ちますし放射線を物質問題を処理する方が 先, です先と考えております。7番目です最後に 都政とは直接関係はありませんが、憲法改正の手続きについて規定されている9条の補助、発, 発議要件を緩和する方向で改善したいと安倍首相が挙げられましたが、上田さん個人としてのお考えはいかがでしょうか。反対ですというのは、江戸川区のですね大会派さんが3分の2以上を占めてしまって、ですねもうほとんど区長の おっしゃることが全部通ってしまうんです一生懸命反対もしてきましたただし明らかな不正や癒着や、えー、行政に過失がある場合はもうやらざるを得ないのでえここは私も正させてきましたけれどもも う, もうこんな無駄遣いやめようよなんでこんな予算どうするのとこういったことがですねあの取ってしまってきましたですのでせめて国会並みにあのサブの2とかは守ってもらいたいと 国会レベルの議論ができるようにまるもうこれ結局事実上の地方議会も、えー、特に意外と東京23区は古くてですね大体会派上から上位の2党がですねもう本当に区、えー、長と大抵は一緒になって全て自分たちの意のままに議会の予算も動かしてしまっているんですねこれを国家レベルでやりますとそこが良識の真摯淑女の場だったらいいんですけれども。 残念ながら私はそうではないということを議会人として政権を背負ってしまいましたので、えー、これは96条というのは非常に、えー、持つ人が持てば刃になってしまうので、私は民主主義というのは、大多数が間違った方向に行くときに少数意見がそれを止められる、そういったです、ねえー、リスクッジがあるのが民主主義だと思います。それを自ら、えー、放棄してしてまうう議会というのは そこにはもう民主主義もなく自由もなくあるのは全体主義とファシズムだと思いますので反対いたします私たちの質問は以上です最後に自己 PR をよろしかったらお願いいたしますはい、えー、今回の私のテーマは戦う母性戦う母さんということです全国で放射能の問題でお母さん革命が起きました そして保育園に入れない東京都内のお母さんたちが立ち上がってこれはママさん一揆と呼ばれています多くの女性は政治にはなるだけ関わりたくなかったしかし私たちは子どもたちを産み育てていくせいですそこでお母さんたちが勇気を持って立ち上がり私もこの政治の道に入ってきました女子どもだけが幸せならいいんじゃないんです女や子どもが幸せに暮らす地域は障害者も高齢者も そして男性自身も無理な荷物を背中に背負って私自殺の問題も非常に憂慮してましてこれは男性が多いんですね重すぎる背中の荷物をですねみんなでこう背負い合って乗ってたかって子育てとそしておじいちゃんおばあちゃんの介護もする街東京にしたいと思っております主権・在民それぞれの自由を享受しましてこれ政策にも書いてありますけど当たり前のことが当たり前に通用し困った時は助け合う。 平成の自由都市、東京へというのが、えー、私の、えー、今回の都政チャレンジのモットーであります、みんなの当たり前が政治の当たり前に私は売れないメガネありがとうございました。